どうぞよろしくお願いいたしますはい私たちはいつもよさこいを踊る時にいいよがきさほしいいいよよこいいいよさこいの心を込めて力の限り踊らせていただいていますき、えっとこのみんなでここに集まっている皆さんのよさこいが大好きです よさこいでみんなを元気にしたいっていうそういう気持ちは絶対海を越えて世界中に届くと思いますみんなで届かせましょうそして皆さんも寒いと思うので一緒に踊りながら応援してください Thank <smart noise> you.